はい、ということで今回も n e w p o k é m o n z e やってきますが、どこまでやったっけなえー、砂漠の夜までやった気がする。そうですね。あぶだから、あでも砂漠で光ってるフラワーを撮影してけあ、そうだ、夜の、あの、夜の、そうだよね。難しいやつすぐ過ぎちゃうやつだ。 いや、別にあそこじゃない手前にもあったじゃんでも光ってはなかったじゃんえまだ頭持ってないうん。クリスタルオーブ、うん、クリミナオーブさっきからあのあそこさか下がるところ全然取れてな い, から<笑>いそういうことねあそこで取るとそう難しいよ、はい、これはでもっここの缶だけど新しい発見がありそうだよって言ってるよえ <笑>この動きな ん, なんだね。え、さっきもやってたよ。遅かった。はあ。新しい発見ってなんだろうな。いないよ。が鳴いてるよ。なんか飛んでる。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいたよ。やるな。こっち向いてよ。 おーああ完璧、うん、すごい今のはあっ あ, あっあ っ, おーほらーかっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあってるやつじゃなっかっあっあっあっあっあっめっちゃあっあんじゃん 寝てて寝てて寝ててなんかメラメテのいるんだ埋まってるのかなえ、はいよえー、今多分吸い込まれた感じで地面に時間があれで進むのが遅い。 あいルートかなお、来たやべルートお、いい顔だった今行け行けだってあ、ガルーラいた がでかあんなでっかい子バ。ああああり遊んで。あ<笑><笑><笑><笑><笑>子供攻撃したら怒られるよ子供に。子供に。あ, にあいいじゃないほらこっちいこっちこっち。<笑> これじゃないおあっ、光ってるお、この辺じゃなかったっけーあらーあれか、普通のルートじゃないとダなそうなのかなでも、新しい発見がありそうだよって言ってるからね、そういうことあ光ってないあ、そう、うん、お花、右、あな何あれ おーあららら、光る、ね、光ってるの右のないあれ光ってないの光ってないのかうーん。難しいですね、光る。あなんか ったのあっ怒るぞあ、うん、あー怒るそれから あ, ーーあー落ちたと こ, こきついなの潜ったーかな見たかったな落ちてるところ普通のルートで行かなきゃいけないのかなけど クリスタルオーブンオーブン見つけてって言ってるっけ？うんあでもどうだ？だだうんいる爆発した瞬間<笑>それよりに二番目の方が点数高いと思うよ。え今 れそれの方がいいように。星二の。<笑>威嚇してるやつ。ナビは。そんな高くない。ナビじゃなくなっすね。一なんだこれ。 あうん、厳しいですね、うん。私はどこのやつやればいいのここ同じめちゃくちゃなんだよね、X の長押しするの。うん、さらには取らなきゃいけないんですよ。ほら。うんうん あの辺来たらもういい集中すればいいですナイスタイミングあの辺ってどの辺この辺ってえかガルーラーの泉、うん、ファアシスがあった後にイバーク来てる、うん、あ あ, あれれその途中かいいねベストタイミング やっぱ全身写ってうこっちが上なんだへやっぱ全身一匹の方がいいのかな二匹よりはいそれでは花のオーブを取りに行ってまいりたいと思いますなのでもう一回夜の砂漠をやりたいと思います。 じゃあぜひお付き合いください。いいください今度こそ応援してください。今度こそ取れるかな取れるか取れないかじゃないの。取らなきゃいけない。取るんだよ。やだよーわずくんがやってよーあの手前のボケも何いってらっしゃい。ああ、うん。あとヒバにいるじゃん、右側にね。 だったもう夜だだかかからいないいいいななな<笑>レベル1だけ右左がるあれいるん当たってない。えーえーえー あ, 来るよえっあーちょっと遅いあーと難しいなそこのタイミングはねあのキノコ右右右上右後ろはそれ左右上上上上あのキノコあのキノコっキノコいたじゃん撮ったよあのこの辺だっけこの辺、まだ こ の, 辺だね、この辺にもうちょっとポケモンいるといいんだけどこの辺でなるやつに反応しなくていいんだよね、うん、だよねこれ、うん、ルートでしょ 何個食べたです？あれはさっき俺の投げたよ。なんでが違うんだろう。確かにさっき投げた、ねさっきというかね。そろそろ来るから集中してね。 周周知れれにをを撮ららてた写真るいあい、ねうん、あ、い あ, いあー際どい<笑>うわーちょっと今どうでしょうかね 並びしてるよ。なんか走ってきて向こうから。ほら、何度だいい。お前今そっち見れない。こっち。食べてー。ルーム。スルームかいい。あ、ある。 いよ何の全然これ見てんのなんそうだそうだ何の人いか何の人いるか分かんないじゃ<笑>珍しいメテのでも来る姿はいないから姿出てこないでも。 キラキラキになる。上は上上の方うあいたああ A ボタン押せなかったそしてクリスタルお願いーそんな厳しくないでしょう今日は X をしたし何 ?X あのー、おお長押しうんやったしさ頼むよ博士 まあ爆発の時だ、もうちょいじ早ければな。復撃はしてるんだけど、煙が出る前がいいよね。そうだね。も匹の方が点数高い。クリア。もう真っ暗は、ね。 何でやののやつあ2のやつつつあ、かめっちゃ見てる トレーが可愛いんだけど星4と星3が1枚ずつあるように見えてるけどダメなるのか っぽいけどなんか主役がはっきり映ってないからダメなんだこれもこれをこれが主役がはっきり映ってればいいってことかむずっれっああキワド2だねこれでこの砂漠で王国を伝えるようになったとそうだねやっとだ、ねうん、さていいね お、意外にでかいからか二人人気がいい ね, これは多分ないいねほらやっぱり一匹全体の方がいいんだねん大きさ全体の方が大きさだったら左の方がだけど点数的にはこっちの方が大きかった いいね、これれは初だ い, い,、ね、いや全然ダメ意外にいいい、ね、知っっいい、ね、私が取ったやつもう目ての難しすぎる。 いいね、ぜひ4とか4のやつ発見たいなだたいミッションクリアいはいどうぞはいということで、えー、夜見事無事イルミナフラワークリスタルフラワー撮影できましたとそうねだから こ, この面<笑> 草枠でもオーブを使えるようになります多分ありがとうございますということで今回はここまでですまたね